ある時は金髪ショート、またある時は銀髪ストレート。キング・アンド・ス・ヒラの仕様はどんな髪型にしてもファンから絶大な支持を受けている。チーマタでは彼のヘアスタイルに憧れる人が急増しているという。美容師に再現する方法を聞いてみると、四角若い男性の間でも人気金プリは4月から5月まで福岡、大阪、 東京、愛知の全国4都市で初のドームツアーを開催。5人のパフォーマンスはたくさんの人を魅了したが、平野は髪型でもファンのハートをわしづかみにした。平野ファンのある女性が語る。ツアー前まで森田ゴンさんに憧れて髪を伸ばしてパーマをかけていたのですが、福岡公演初日に髪を切って金髪ストレートにしました。その1ヶ月後には、 前髪を少し上げたサラサラの銀髪にイメチェンしたんです。ツアー期間中は彼の髪型から目を離せませんでしたよ笑い。平野ファンの女性。あるテレビ局関係者によると、平野の髪型はファン以外からも注目されているという、若い男性の間で平野くんみたいな髪にしたいという声が多いようです。 彼はバラエティ番組での飾らない姿もあって、男性からの人気も高いんです。あれだけのルックスですし、憧れる人も少なくないと思いますよ。テレビ局関係者。近く、髪質がすごくいい。ヘアーデザイン、ウェイブス、デメンズに人気のトップスタイリストケイスケさんは、平野の銀髪ヘアを絶賛する。元々の髪質がすごくいいと思います。 日本人の男性は癖のある方が多いので、平野さんのサラサラストレートヘアに憧れる人も少なくないのでしょう。担当されている美容師の技術が高いこともあると思いますが、髪質がいいのでブリーチを入れても綺麗な色が出やすいのでしょう。けいすけさん。四角最近のトレンドもバッチリヘアーの髪型は最近のトレンドをしっかり取り入れているという。ここ1ケラ2年。 高校生や大学生の間でセンターパートが人気です。完全にど真ん中から分けるのではなく、少し横から分けたセンターパートが多いですね。平野さんの場合、耳回りからサイドにかけて前下がりのようなニュアンスになっているので、よりスタイリッシュに見えるんです。前でケ介さん。確かに、街中を歩く10ケラ20代の男性を見ると、センターパートの人が多い気がする。 奇抜なスタイルではなく、王道にしているところも真似したくなるポイントなのかもしれない。四角平野の髪型にするには、平野と同じ髪型にしたいと思っても、美容院で平野紫洋くんみたいにしてくださいというのは、ちょっと照れくさかったり、ハードルが高いと感じる人もいるだろう。余談だが、記者は元キャットタンへの赤西仁が好きで、 大学生だった十数年前、美容院に彼の切り抜きを持って行き、子、こんな感じにしてください。とどもりながらオーダーしたことがある。前でのケースケさんに、ヘイヤヘアーの作り方について聞いてみた。センターパートの前下がり、マッシュルフと言っていただければ伝わると思います。 個人の髪質にもよりますが、癖毛の方であれば、ストレートパーマや、宿気矯正をかけていただいた方がいいかもしれません。黒髪でも額が出ているので、重く見えず、爽やかな印象になるでしょう。セットする際は、少し硬さのあるバームというオイルを軽くつけると、前髪が落ちてこずに自然にまとまると思います。前でケースケ。この夏、 平野の髪型にイメチェンしてみるのもありかも。取材文、シラビーハングシーアイルジューサイト総人、取材協力、ヘアデザイン、ウェイブス、トップスタイリストケイスケさん。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。